オールアバウト編集部では3月16日から4月12日の間全国10ケラ60代439人を対象に若手ジャニーズ調査時点で30歳未満であったジャニーズメンバーに関する独自調査を実施しました。本記事ではその中から仕事の同僚にいてほしい若手ジャニーズランエキングを紹介します。 友達や兄弟のような感覚になれるのも、ジャニーズメンバーの魅力ですよね。職場の同僚にいたらいいなと感じるのは誰だったのでしょうか。四角第3位、阿部良平、スノーマン、42票3位は、スノーマンの阿部良平、3です。上智大学大学院修了のインテリジャニーズとしてクイズ番組にも多数出演するほど頭脳名跡、名跡、な阿部さん。 気象予報士のほか、英検、漢字検定、世界遺産検定、天文宇宙検定など様々な資格を持っていることでも有名です。アンケートの回答では、インテリ系だと思うので、テキパキ仕事をこなしてくれそう。東京都、20代女性。や、頭が良くて仕事ができそう。神奈川県、20代女性。大学院卒でインテリのイメージ。千葉県、20代女性。 といった声が寄せられています。四角第2位、平野仕様キングプリンス、53票2位には、キングプリンスへの、平野様さんがランクイン。映画、かぐや様は、小倉世帯、のイメージが強い平野さん。秀才を演じる姿もハマっていましたね。コメントを見ると、同僚でいたら、 助かるしたのもし愛知県、30代女性。職場の雰囲気を和ませてくれそうだから。千葉県、30代女性。一緒にいて楽しいか。穏やかな気分で仕事ができそうなイメージ。富山県、40代女性。といったコメントが寄せられています。資格第1位。菊池風磨、セクシーゾーン。96票1位は、菊池風磨、んが選ばれました。 2011年にセクシーゾーンへのメンバーとしてデビュー後、テレビドラマ、GTO、富士テレビ系、嘘の戦争、富士テレビ系、などにも出演しています。自由回答を見ると、頭の回転が早いので仕事ができると思うから、群馬県、50代女性、自童の良さで賢い立ち回り、サポートをしてくれそうだから、東京都、 30代女性、頭が良く、仕事ができそうなイメージ。大阪府、40代女性、といったコメントが多くありました。頭の回転が早い児童が、良さそうといったイメージが強いようですね。他にも、イケメンですが、ユーモアもあり人懐っこい印象があるので、東京都、30代女性、明るく洗い励まして、時には相談に乗ってほしい。愛知県、20代女性、 明るいところをテレビでたくさん見るので何か失敗してしまっても励ましてくれて元気になれそう愛知県20代女性といった本人の人柄や性格に対する声も多数寄せられています。平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。